その意思は俺たちが継いでいくんだルフィそろそろああ今行くあれからもう2年か心残りはお前の夢の果てを見れねえことだだけど お前なら必ずやれる俺の弟だよしいくか頂上戦争から2年世界情勢は大きく変化していた海軍本部元帥戦国が職を辞し新たに赤犬が元帥に就任それに先立ち赤犬と決闘し敗れた青木路は 海軍を去ったまた白ひげの死により空席となった四皇の一席には白ひげの能力を手に入れた黒ひげが収まり日に日に勢力を増しているかつて超新星と呼ばれていたルフィと同期の海賊たちは今や最悪の世代と恐れられすでに新世界で名を上げているものもある。 一方頂上戦争から沈黙を守っていた麦わらの一味はルフィのメッセージ通りそれぞれ修行に励んでいたルフィ自身もレイリーの教えにより覇気を習得し大きく成長を遂げる約束の地シャボンディ諸島で一味は再会の時を迎えようとしていた 早いとこ探して交流するかニコノビンの目撃情報があったしがみつぶしに探せ ーあら久しぶりねお客さんお客さん介護がいるの 増援を呼ばれるのみんなを見つけましょう珍しい生き物だな俺たちの船でペットにしてやるぜオレは一緒じゃねえぞなんでこんなを追いかけてこんだよジャッジジャッジャットジサイジ を警戒して見てた気づかれる前にみんなを捜そうぜ仲間が集まったらすぐに執行できるようにダニゴンの周りを安全にしといた方がいいルフィが心配できてしまった。 やはり海軍の警戒を強めておるようじゃな対麦わらの一味を確認しました地球応援を願いますとうとう来たか奴らはいつか必ずこの島に再集結する日が来ると分かって相手はあの麦わらだハシミスター出すぞ 2年前の走りスタの相手は我々に任せよ俺たち、あの麦わらのルフィの仲間なんだぜ。私たち偽物がいるみたい。騒ぎを起こされると、海軍はやってくる。 もう少しでペットにされちまうとこだったんだ助かったぞ俺は先にサニー号へ向かうからなもう待ってるヤツがいるかもしれないし、8. がいるみたいね、サニー号に向う前にいただいちゃおうかしら津波のやつ相変わらずみてだな<笑>まっ金は安心には困らねぇか<笑><笑><笑> 準備は万端だぜ船を探してるだけだっての次から次へと海軍が現れ上がる。 合流しないと騒ぎが起きる。海軍だらけなだ。最高のラストライブだったぜ、マネージャー。今までありがとう。待てブルック。引退されちゃ、商売上がったるんだよ。ブルックは誰か追われてる。 助けてあげた方が良さそう。 コケットコケットコケットマンコックン来てくれたのか助かったそんなことの関わりを知られてるとも思うけど い, いても立ってもいられず二人での共同採用これはもう結婚ありがとうけど結婚はしねえ とこかしまそろそろ、ね、にはほんののレディーが生息してる こっちじゃないかっか。 ののビジョーン海賊の一味を確認しましま地中応援を願います 救出しななにるすお久しぶりでげえ しない方が良さそうだまた迷子になって困るしこっちに船はねえって谷のあっちだもう迷うなよこっちに船はねえって谷のあっちだもう迷うなよこっちに船はねえって にメカっかいこうしゃいませ。サミンを の意思を見せてやる当然だヤツらをなめすぎてねえか とにかく愛が行くまで耐えろおいみんな集まってるかなんだ意外に近いじゃねえかゾロ一人じゃたどり着けてねえだろう送り届けてくれて助かった。 全員揃ったようだな急いでサニー号に乗り込めよっはっロケットただあだ出さねえぞ麦わらの一味ハイは麦わらを追うロケットおらは全員港へ向かって出港を阻止しろアロソロクーか 攻撃を始める 止めて や, ろうやてう<笑>ほんじゃなお前とはまたどっかで会いそうな気がする。 いいろいろありがとう<笑>早く行けエリー俺はやるぞ海賊王に俺はなる。行こうかじゃあエリー行ってくるああ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 出ナミええどうぞ船長じゃあ野郎ども !2 年間も俺のわがままに付き合ってくれてありがとう